いやー、刀鍛冶の里編第4話、なかなか苦しい展開が続いていきましたが、いやー、おもろかったっすね。ということで、今日はですね、そんな刀鍛冶の里編第4話の、を振り返りながら感想、そして解説やっていきたいなと思っております。ということで、もう早速、やっていきましょう<音声> さあ、今回のスタートはですね、こんな感じで、えっと、ときとくんがこてつくんを助けるところから始まります。いやー、なかなかね、前回かっこよかったんですが、いやー、ちなみにですね、この金魚っていうのはね、え、魚っの血気術によって作られたもので、え、後ろの壺からエネルギーを得ているので、え、ここを壊すと倒せるということが判明しておりましたね。いや、なかなか気持ち悪い金魚なんですが、で、そして今回感謝を述べられるムイチロくんということで、 なかなかこてつくん可愛かったんですが、昆布頭と呼んでいたことを謝っておりましたね。で、さらにですね。ここではこてつくんがですね。金森さんと鋼塚さんをどうか助けてくださいと。とまあ、時、東君にお願いをいたします。で、どうやらですね。鋼塚さんっていうのはあ今現在ですね。不眠不休の研磨をしているらしくてですねえ。手を止めてしまったらもうダメらしいので、まあ、そういう研ぎ方をしているのでねえ。助けてくださいとお願いする。 君なんなででですすすすがまあるるととねここで困惑する無一郎君ということでいや、なんかね、どうやら記憶のね、霞っていうのが若干晴れていたんですけども、こんな感じということで、なんと親方様が登場しておりましたね。いやー、ちょっとね、ここの描写っていうのはすごい良かったんですが、えーと、記憶の中の親方様によるとですね、えっ、ー、と、時藤無一郎くんは記憶を失っており、それは何かのトリガーによって取り戻せるとおっしゃっておりましたね。 え当時大怪我をしていた無一郎君ということでその怪我によって記憶を失ってしまったんですがあその時はですねただ生きることが大事だとまあ、親方様はおっしゃっておりましたねということでいやーやっぱり親方様のねえ描写っていうのはすごくいいですよねなんかポカポカするというか本当にあったかいなっていうのを感じましたねいやこれってもしかして恋なんでしょうかねということでいや親方様めちゃくちゃいい描写がありましたさあそして無一郎君はそんな 記憶を思い出したことで親方、えー、様に認められたことを誇りに思いですね。佐、え、藤、ー、全力で守る決断をしますということでいやーいいですね。ここからムイチロ君の物語っていうのが始まっていきますね。えー、そう彼は霞柱時等ムイチロ君なんだからということでね。いやいよいよムイチロ君の物語が始まっていきます。さあそこでですね場面は変わりまして、えー、炭治郎 V.S. うろぎに移っていきますということで、えー、ここではですね。 まず炭治郎っていうのがこの鬼の分析をしておりましたねえ足についていたウロギの一部を切ってしまった炭治郎ですがあするとですねさらに2体に分裂していきましたということでえしかしですね先ほどよりも威力は弱くこれ以上分裂しても強くはならないことが判明いたしましたということでまあ、そんな感じで反転具のね分析をしていたんですがしかしですね未だに倒し方は分からずですね同時に首を切ることが正 正解なのかって感じですよね はい。このハンテングの分裂王にはどうやって倒すことができるんでしょうかまあ、それは未だに解明されておりません。で、そしてですね、ここでウロギ本体が仕掛けてきますということでね、え炭治郎は相手の弱点を探って攻撃をしていくんですが、まあ、一方的に攻撃を受けてしまいますということで、え、するとですね、ここで炭治郎は何かを感じ取り、え、お前もなという切り返しのセリフと共に攻撃していきますと。いやー、なかなかね、かっこよかったんですが、しかしですね、 さすがに上限の鬼と再生速度が速く倒す糸口が見えてきませんと、えー、ちなみにですね今回見た感じウロギっていうのは一番頭が悪そうなんですがおそらくですね自分の力に過信するタイプで戦いに起点が効かないタイプだと思うのでね私が戦うとするとこのウロギから倒していくっていうのが正解なんじゃないかなと思うんですけどもどうやって倒すんでしょうかねはいでそしてですねさらに場面は変わりまして 建物に残った玄野とネズコでございますということでネズコは辛くと相手をし玄野は哀絶と相手をしていきますと赤道はですねこの中のリーダー的存在なので指示を出していきますということでね赤道がおそらくリーダー的な存在ですよね仕切っておりましたので多分一番頭が良く血起術も強いんじゃないかなと思いますねは い, いや赤道強かったですねで哀絶 V.S 玄野なんですが。 ここではですね、玄野が何やら動きを見せていきますということで、拳銃をぶちかます玄野と。しかしですね、ここで、槍を突かれてしまい大量に出血してしまうというね、場面がありましたけども。いやー、ちょっと玄野ね、なかなかね、頑張ってはいるんですが、ちょっと一方的で苦しい展開っていうのが続いていきますね。玄、えー、野 vs 愛絶なかなか良かったですね。で、そしてここで死んでしまったかと思われた玄野ですが、その時に 何やら念仏を唱えていきますということでね。いやー、ここかっこよかったね。えー、ちなみにですね、これは阿弥陀教で、玄、え、也、ー、が姫島さんによって育てられたことからあ、念仏を唱えているのだと思いますということでね。えー、つまりですね、本気を出す時のルーティンとして、玄、え、也、ー、は姫島さんの教えを守っているのですということでね。ね、おそらくそうだと思われるんですが、あ、するとですね、ここで流れを変えていく玄也ということで、えー、死ぬまで何度 でも首を切ってやるぜ虫けらどもという感じでねめちゃくちゃかっこいいセリフを吐き攻撃を仕掛けていくゲンヤということなんですけどもいやーしかしですね赤戸によってその動きっていうのは止められてしまいましてですねうまく駒を進められないゲンといやーこれはちょっとずるいですよね数の暴力というかあンヤ一人で頑張ってもどうにかなる問題じゃねえよということでねいやかわいそうなんでございますよで さらにですね、哀絶によって追い打ちをかけられ、えボコボコにされていく玄野っていうのがね、まあ、今回映し出されておりましたけども、いや、玄野ーと、いや、なんでそんなに頑張ってるのに報われないんですかって感じでね、いや、なかなか苦しい展開っていうのが続いていきます。で、ここで場面は変わりまして、カラクとネズコでございます。えカラクがですね、なかなか強くて、まあ、蹴りによって体を貫通されてしまうんですよね。いやー、ちょっとカラクもなかなか強い鬼だなと思って、 んですが、あしかしですね、根津子は怒りえ反撃していきますということで、え蹴りからの決起術、そして相手の内輪を奪ってえ相手を遠くに飛ばしていきますということでね、いやーそのコンボっていうのがねめちゃくちゃかっこよかったんですけど、いや根津子ねー、いや本当にね素晴らしいね戦闘シーンって感じだったね今回ねはい、いやー本当に根津子っていうのは力だけじゃなくて頭のキレもね成長してるなーっていうのを感じられたパートなんですが、あしかしですねここで で関戸の釈情によって抑えられてしまうネズコということでやっぱりこれも数の暴力ですねえ起点を作ることはできても全員を突破することはおそらく今の状態では難しいでしょうということで、えー、結局ですね何にもすることができなかったということなんですけどもいやーちょっとね難しい状態が続いていきますねさあそしてここでまた場面は変わりまして炭治郎 VS ウロギでございます、えー、炭治郎はですね建物に戻る決 素直をするんですよお。しかしですね。どのように戻ればいいのか案が思いつきませんとをするとですね。ここで炭治郎はあここで鬼を倒せないなら倒さなくてよいとを利用すればいいんじゃないかと考えます。いやあ、いいですね。炭治郎はやっぱり頭のキレが違うなあって感じでね素晴らしい案が思いついているんですが、まあ、そんな感じでウロギをですね。利用することを考えます。さあ、そしてさらにまた場面は変わりまして、え原野 vs 愛絶でございます。 え、死んだと思われた玄矢。しかしですね、念仏を唱え、再び立ち上がっていきます、ということで。いやー、ちょっと玄矢かっこよかったね。ここ本当に大好きな場面だったんですが、玄矢はですね、不死身なのか、ということで、ここまで攻撃されて死なないのはですね、メンタルの由来なのか、それとも、ということで、玄矢が死なない理由っていうのはね、なかなか恐ろしいので、ぜひとも刀鍛冶の里編の後半で、しっかりと明かされて 来るのでね、えー、そちらでちょっとご覧くださいというか、剣やのですね秘密に関しましてはあそこまで是非とも待って欲しいんですが、あここで立ち上がった剣やということでめちゃくちゃかっこいい決めセリフとともにちょっと格好をつけていきますよということで、まあそのセリフなんですけども、俺の名前はしなず川剣やしっかり覚えろよ。 てめえを殺す男の名だという声ね。いやー、岡本信彦さんのね、アフレコでね、めちゃくちゃかっこよかったんですけども、いや、演出も素晴らしかったですよね。UFO さんの演出がアニメオリジナルっていう形で本当に良かったんですが、いやー、そして何度倒されようとも一人で立ち上がり、抗っていく玄野っていうのが最高にかっこよかったですよね。はい。で、お兄ちゃんのような粘り強さっていうのがたまらないですよね。やっぱり風柱と兄弟なんだなっていうのを、 めちゃくちゃ感じた場面でございますいや品塚はサネミとの共通点みたいなものを感じましたねいや良かったですでそしてまた場面は変わりましてえ炭治郎 vs ウロギなんですがあ、炭治郎はですねとある決断をして走り出しますということでえこのですねウロギっていうのを利用してですねえ建物まで戻っていきますということでこの場面ねえめちゃくちゃなんかかっこよかったですよねアクロバティックな感じでえ建物に一気に戻っていくんですが あウロギっていうううののはでですすねね体が軽くくててスピードっていいいもよく出ますということこ、ね、や、なかなかですね、アニメーションも良かったんですが、あそんな感じで建物に戻ることができた炭治郎と、おしかしですね、そこには根豆子の姿がとお、助けに行く炭治郎、しかしですね、赤土に攻撃されてしまうんですよね。えですが、ウロギの足を使って雷を防いでいきますということでね、いや、なかなか起点の利く炭治郎というか、まあ、頭が切れていきますねって感じなんですが、 でちなみにですねここで明らかになった情報としましてえこの4体の鬼気度哀楽っていうのは明日を攻撃されるともう回復の速度っていうのが少し遅れるらしくてですねえつまり弱点というわけなんですよねえ炭治郎っていうのがそういったねものを見つけておりましたけどもまあそんな感じで根津子を助ける炭治郎なんですがあ赤道と再び戦っていきますということでね再生がめちゃくちゃ早かったですねえしかしですねここでや っってててていいいううののが現れて再び戦況っていうのは悪化していくんですよね、えー、その名はカラクということで、えー、やはり4体の鬼を相手にするには、人数っていうのが少なすぎるよね、っていった展開でございましたね。辛、えー、カラクの内輪によって風圧で潰されてしまう炭治郎と禰豆子なんですが、あ、こいつらマジでどうやって倒すんや、って感じでね、やまっ 全く勝利の糸口が見えないそんな悲しい場面でしたねえやはりこの場面を見ると悲しくなるということでねえおそらく愛説 vs 幻野でえ何かしら次回の動きがあるんじゃないかなと思っておりますいやーこの鬼たち本当に強いっすねいやハンティングマジでどうやって倒したんだっけって感じでねえ原作多分読み返さないと思い出せないんですけどまあ、ここで場面は変わりまして強襲される里というところでいや玉子の 血鬼術によって里のね刀鍛冶が襲われている場面がありましたということでいやなかなかのデカさとキモさを誇ったこの金魚たちよということでいやちょっとこいつらマジで原作よりもキモさ増してて笑うんだよね<笑> <笑>いやちょっとキモくなってたねよりねいやマジでよりキモくなってましたねはいさあ皆さんここでですねいよいよあの方あ俺の大好きなカンロジミツリさんがいやなんと里に向かってる描写っていうのがね、えー、映し出されておりましたけどもいやありがとうございますって感じでね、えー、里の近くで任務を行っていた恋柱カンロジミツリがですね、えー、ついに里に向かっておりましたということでやったーって感じでございますよねいやちなみにですねこのカラス の声優ささんがね明かされていたんんでですけども堀江由衣さんとといいうことでいや、めちゃくちゃ有名な声優さんでしたね。いや、あの、さあ、と、カラスに有名声優使うのやめてもらっていいですかということでね。え、登場少ないのに可哀想すぎるよ、ということで。いや、めちゃくちゃ有名なカラスがね、登場しておりましたが、ま、あそんな感じでね、え、よーし、頑張るぞ、といった形で、まあ、関路地光さんが登場してね、まあ、この第4話っていうのは終了していたんですけども、 いや、今回ですね、ちょっと展開自体がちょっと苦しかったなーっていうのがめっちゃ感じました。で、そして、かんろじみつりさんの登場で終了したのはいいんですが、いや、体感が短すぎるというところで、いやー、ちょっとマジで次回早く見たいなって感じなんですがあ、次回第5話はですね、こんな感じで格闘ということで、タイトルからしてめちゃくちゃ神回なんですよね。はい、原作読んだ方だったらわかると思うんですが、あ格闘というタイトルはめちゃくちゃ めちゃくちゃ神回ですよということでえついに観路寺光さんなんかも登場するんじゃないかなと思われますいやー次回マジで楽しみだねということで先行見どころシーンまとめに関しましてはあ水曜日にねえアップしていきたいなと思いますのでえぜひともそちらでねえご覧いただけたらなと思います第5話ねえ本当に楽しみでございますねはいということでちなみになんですけども今週のおまけはですね鬼滅学園ということでえ観路寺光さんがめちゃくちゃ可愛かったの でね、えー、ぜひともご覧くださいということで鬼滅学園ちょっと良かったですよはいということでね、えー、今回の動画良かったとい う, という方はね、えー、高評価そしてチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします、えー、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっ